ご乗車ありがとうございます次は青山に停まります The next stop is 青山お待たせいたしましたご乗車ありがとうございます特急名古屋行きです後よりの2両2号車と1号車座席が指定の特別車になります特別車は特別車両券ミューチケットが必要です指定されておりますお席にお座りください この先、京本駅の到着時刻のご案内いたします。途中、北半田に15時42分、太田川15時55分、神宮前16時5分、金山16時8分、終点名古屋は16時14分です。終点名古屋到着16時14分です。この電車担当いたします。乗務員のご案内をいたします。運転士村木社長は下です。途中、神宮前までご案内されていただきます。次は青山 青山で 青山に到着します。青山を出ますと次はチタハンに止まります。 ご注意ください。